えー、骨盤調整コアヨガトレーナーの村井幸子です、えっと。今日はですね、骨盤低筋呼吸を使ったスクワットやっていきたいと思います。でこれが身につくとあの、もちろんね、スクワットですから、お尻のね、ヒップアップにもなるし、あと足痩せにもなりますし、でもちろんね、骨盤低筋を使ってやるので、骨盤低筋のね、えー、トレーニングにもなります。なので、尿漏れにもとても効果的なので、ぜひやっていきましょう。はい、それではですね、 足を大きく開きます。で、足はですね、まあ、これは開きすぎですよね。で、これだとちょっと足らないし、まあ、普通にこう、開くぐらい。肩幅よりも広めに開いていきましょう。ワイド、いわゆるワイドスクワットっていうやつですね。で、えっ、ー、と、で、足の開き具合は、こうやって、ももがね、床と平行なところまで下がったときに、例えば、こうだと、 膝の真下に足首が来てないですよね。それだと、膝が足。はい。えっと、足のこの開き具合なんですが、ももが床と平行に来たときに、膝の真下に足首が来てるぐらいがいいので、このぐらいですかね。で、立ち上がっていきましょう。例えば、こうだと、膝の真下に足が来てないですよね。だと、足が狭めすぎです。で、これだと、 こうなったらまだ膝の下に足首来てないですね。これ出ちゃってますよね。これ開きすぎ。ももが床と平行な時に膝の真下に足首が来てるぐらいで足開いていきましょう。で、つま先は45度ぐらい外向くのがちょうどいいですが、膝がこうやってね曲げた時に膝がこうやって中に入っちゃう方、中に入っちゃう方は、 これも、もにね、すごく効いて、も, ももね、ムキムキしてきちゃうので、もし、つま先よりも膝が中に入っちゃう方は、つま先を膝の向きに合わせて、閉じていきましょう。で、だから45度にして、膝が、とつま先が同じ方向を向いてたら、これでいきます。はい。それで、つま先と膝頭、必ず同じ方向に向くようにしていきますね。で、あとは、注意事項としては、 えー、っと、スクワットって、膝を曲げる運動と思ってらっしゃる方が多いんですけど、スクワットは膝を曲げる運動ではなくて、股関節を、股関節を曲げる運動なので、例えば、えーっと、膝を曲げる運動だと思ってらっしゃる方は、こういう感じで曲げる方が膝を曲げよう、曲げようとするんですけど、スクワットは股関節を曲げる運動なので、股関節をしっかり、 股関節を使っていきます。で、そうすることによってお尻にも効いてくるし、骨眼底筋にも効いていきます。股関節を曲げる運動なんだっていう意識でいきましょう。では、もしあれなら最初に人差し指出していただいて、人差し指をこの股関節のとかにころ置きますね。で、この曲げることによって股関節でこの指を、人差し指を挟もう。挟もうと思っていきましょう。で、挟めてるとこれ指抜けないので、 抜けなかったらちょうどいいです。いいですか股関節を曲げるんだっていう意識でやっていきます。はい、それとあともう一つの注意点は、膝はつま先と同じ方向に曲がってるんですけど、こういうふうに、ももが前に出ちゃう人、こういうふうに前に出ちゃう人は、これはももにすごい効いてるばっかりで、お尻に効かないので、お尻は そうですね、後ろにこう行くんじゃないんですよねこうじゃないですけどす斜め下ぐらいこのまま斜め下このまま斜め下でもこれはこの人差し指を股関節のところにとこれを挟もう挟もうってするともう、まあ、大体いいところに行くので。 えー、とあともう1個、あともう1個は、足を動かさないけど、上がってくるときに、かかとを寄せよう、寄せよう、寄せよう、寄せよう、寄せようとして、上がってきます。で、膝は伸びきらない。伸びきらないです。伸びきっちゃうと、やっぱりお尻に、ね、効果的に効かないので、ほんのちょっと曲げでしょうね。ほんのちょっと。で、かかとを動かさないで寄せようとします。 そうすると、もちろん骨盤底にも引き上がってますよ。寄せようとすると、お尻がちょっと上向いてて、で、ここ、お腹の力抜けちゃうと、こうやって腰が反っちゃうので、お尻ちょっと浮いて、上に向いてる状態、ヒップアップしてる状態で、かかとを寄せて、おへそを背中に引き込む。この状態。吸って、下ろして、ここでリラックス。チもリラックス。骨盤底に引き込みながら、ゆっくりと吐いて、 膝ちょっと曲がっててかかとを寄せる吸ってリラックスして骨盤的に引き込みながら吐き切ってギュッとします吸ってリラックスこの繰り返しですこれを、えっと、10回10回一緒にやっていきますねはいそれではいきましょう、えー、横向いてた 見て私いきます、ね、はいじゃあ足を開いていただいてつま先と膝頭が同じ方向を向いていくことね股関節で人差し指を挟むということあとは膝が前に出ない、ね、膝が前に出ないこと、ね、あとは起き上がった時に膝が伸びきらない伸びきらない かかとで床を押して、かかとを寄せるようにしながら、かかとを中心に寄せるようにしながら、起き上がってくるということですね。で 下, で下で下がったときはしっかりと緩ますということです。下で緩ます。これでいきましょう。はい、それでは、両手はね、腰でも、胸でも、前でも、どうでもいいです。私は最初、股関節を意識したいので、人差し指。 股関節の方に持ってきますね。はい、それでは行きましょう。正面見て。吸って、下でリラックス。もも床と平行です。口からしっかり吐きながら骨盤定義引き込んで、かかとを寄せて、寄せて、寄せて、寄せて、ここでさらにぎゅっと、かかと寄せます。吸ってリラックス、吐いて、吸って、下でリラックス。骨盤定義引き込んで、吐いて、ゆっくり起き上がりますね。 下がるときもゆっくり、吸ってリラックス、骨盤底筋引き込んで、吐いて、起き上がる、吸ってリラックス、骨盤底筋引き込んで、吐いて、起き上がる、吸ってリラックス、六、骨盤底筋引き込んで、かかと内側に寄せて、寄せて、吸ってリラックス、七、骨盤底筋引き込んで、 全部息吐き切ります。吸ってリラックス。八。吸ってリラックス。九。かかと寄せて寄せて寄せて寄せて。吸ってリラックス。十。骨まで息引き込んでますよ。吸ってリラックス。したら上でキープしましょう。吐いて。膝伸びきってない。 骨盤底筋引き込んで、かかと寄せて、寄せて、10、おへそ引き込んで、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0、力を抜きましょう。はあはい。ね、いかがだったでしょうかえっ、ー、と、かなりね、ここ、使った感じあったんじゃないかと思います。 それで、えっ、ー、と、私がね、えっ、ー、と、皆さんにおすすめしているのは、えっ、ー、と、歯磨きの時。歯磨きの時に一緒にスクワットをやるようにしてみてください。こうやって、こうやってね、でやると、最初はね、もう5回でもかなりきついと思うんですけど、だんだんね、毎日のことなので歯磨きって、10回、20回、30回てできるようになってくるので、で、コツはゆっくりやることです。ゆっくり。 吸ってリラック ス, スッ。吸ってリラックス。スでゆっくりやるとそんなに、えー、と歯磨きしながら十分できるのではい、えー、それではね、この骨盤低筋呼吸を使ったスクワットぜひやってみてください。えー、こちらのチャンネルでは、えー、と産後から更年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決する エクササイズやマッサージストレッチをご紹介しています。特にね、今日お伝えした、えー、骨盤低筋トレを使ったスクワットは、尿漏れにも効果があるし、ヒップアップもできるし、腹筋も、お腹もね、閉まるしっていうことでいいことづくめなので、ぜひやってみてください。それでは。